日常運プの食卓に記ようこそ旅本日の動画はこちらではごゆっくりお楽しみくださいこちらビックリドンキーさんのチーズバーガーディッシュプラスインクットを食べてみますどんなドンキー満喫席での期間限定でやってるみたいなのでそれを注文してみましたですがこれ期間限定といいますが商品自体はレギュラー商品なので。 で食べ<笑>まあちょっと値段もはあるかにせめて食べられるじゃつぶつぶいちごミルクをドリンクは注文いたしました<笑>まあちょっと待ってないでまずてしまったのですがこれも美味しそうですね食後に飲もうと思いますそれではチャンネル登録よろしくお願いしますでは早速チーズバーグと入れるさちょっと軽いからどのでも気になりますねまずはお野菜からいただきます<笑>これもう野菜から美味しいよ。 本当に満喫できるセットなバーがこれ結構量もありますからねドライフかと思ってない断面はこんな感じできます香ばしい香り美味しそうですではいただきますさすが人気ナンバーワンハンバーグがジューシーだしチーズも濃厚これはすごいなこのチーズもっといっぱい食べたい らなシャキシャキで味噌汁も味噌の風味が効いていて美味しかったですがやっぱりなんといってもチーズバーグでしたね薄いねお店の名前になんていってるだけあってハンバーグレストランというだけあって本当に美味しかったですだ、ね、普通の市販のハンバーグだけちょっと大きめで分厚いんですけどこれ薄いのでちょっともったいないかなと思ったら全然そんなことなくて私は薄いんですけどちゃんとうまが口の中にふわっと広がってきて美味しかったです チーズもとろっとしたものではなくしすぎておらずむしろこの感じで固形感が残っていてそれがまたお肉と口の中で噛んでいくと混ざっていて美味しかったですね本当あ専門店は本当にすごいと思いましたというわけでこちらのチーズバーグこちらの店舗とさせていただきますもう本当にもうないですこのチーズもっといろんなものに食べたいのでもまだ終わらないんですよねこれか実はまだ続きがあります 一応ソフトスロベリーソフトが来ました一応赤いとしてもいいですね美味しそうですもっと逆光に出してますねこれではいいんじゃないそれで は, ではいただきます最後のストロベリーまで本当に美味しいですねソフトクリーム濃厚だしあれソフトクリームだけじゃないんだ食感を変化する はさっぱり甘酸っぱいというだけではなくて中にぜひいか何かと白玉まで入っていて食感も楽しむとでりましたイチゴのソースもしっかり効いていましたし即刻にもどなくからでとっても美味しかったです最後まで楽しませてくれましたね、うん、というわけでこちらのペースこちらはこちらのテンスをさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです全部終了 お楽しみいただけましたら、もしそうです。のチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回のデニムでお会いしましょう。